こんにちは、チビカンナですルーマニアクルージュナポカに今シーズン正確には3度目の雪が降ってますまあ昨日はほんの少しだけ降ったんですがここまでは降ってませんでした雪のせいか救急車 ピーピーなっていますこれは積もってしまうかもしれませんね冬用のタイヤを履いてないのでちょっと厳しいですがメイン道路に出てしまえばなんてことないと思います庭先にいるニワトリさんも 寒くて小屋の中にはまってます お, らららららお、いつも遊びに来るニャンコちゃんが寒いので寄ってきましたまた家の中で一日過ごすのかな外は雪だから寒いですもんね にゃんこちゃんいつものにゃんこちゃん、うん、ほらおいでお い, おいでおいで入らないの寒いよおいでおいでおいでいでいおいで いつもマットがずれてると思ったら、このにゃんこちゃんの仕業だったんですね。入らないと閉めちゃうよー。ほら、おいで。閉めちゃうぞ、ほら。うん。 どうしたんでしょうね入ってこないので寒いので閉めちゃいますじゃあまたおいでねバイバイ